SQL Way です発表時間は質疑を含んで30分になります発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。それではお願いします。あ、すみません。読み上げ事項のテキスト忘れちゃった。あ、えっと、ね、はい。すみません。開いておくの忘れてました。えー すぐ出せ出せそうですので こ, こちらからは多分これではいありがとうございます今チャットの方に貼っ発表ですけど、はい、大丈夫でしょうかはい、はいはい、えー、っと私の名前は清水川です発表のタイトルは Django SQLAlchemy シンプルウェイです発表資料は日本語です発表資料、えー、説明も日本語です発表資料は公開をもうすでにしてまして、えー スラックのチャンネルとツイッターの方で出しております。発表中の写真撮影同、撮影に同意します。パイコン JP の行動規範に同意します。以上です。はい、ありがとうございます。えっと画面共有はこのままでよろしいでしょうか。はい。はい、ございます。それでは清水川さんを拍手でお迎えください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい。では、えっと、PyCon JP2020 ジャンゴプラス SQL Alchemy シンプルウェイということで発表させていただきます。清水川です。よろしくお願いします。えー、まず自己紹介なんですけれども、えっ、ー、と、株式会社 B-Ploud の取締役をやっております。株式会社 B-Ploud は IT 勉強会支援サービスのコンパスとか、オンライン学習サービスの PyQ を、えー、と提供している会社です。あとは、あの、一般社団法人 PyCon JP このイベントの、えっ、ー、と、運営団体ですね、の理事をやっていたり、 あとはスフィンクスのコミッターもやってるんですけど、今はちょっと 休, 休業中という形になってます。はいえー、と翻訳とか執筆に関わった Python 書籍ということで、ちょっと前の2017年から書いてるんですけども、えっと、独学プログラマーがつい、えー、おととい、きかおとといぐらいに17すりが書店の方に出たということで。えー 結構、こちらが息が長く読まれていて、あと他の本でも、えっと、いろいろと、えっと、反響をたまにツイッターとかで探してみたりしています。で、えっと、自創プログラマーっていう本、これは会社で書いたんですけども、えっと、プログラミング日本社が中級者にランクアップするに必要な自創するための知識を120のベストプラクシスにまとめましたということで、Python に関係なく、えっと、読める内容になってるかなとは思います。 で、えっ、ー、と、この中で関係ないと言いつつなんですね。えっと、一部、ジャンゴの話とかも載ってまして、えー、ジャンゴの、なんていうんですかね、えー、なんだ、ORM の部分についていろいろと、えー、触れています。4つか5つ、五つですね、5つぐらいのトピックで触れています。ということで、えっ、ー、と、本題の方入らせていただきます。えっ、ー、と、 この資料のターゲットとしては、ジャンゴの ORM があれば SQL が分からなくても大丈夫っていうふうに思われている方とか、SQL のジャンゴ、SQL とジャンゴの ORM が用語が違って難しいというふうに思われている方、SQL は書けるけどジャンゴの ORM が難しいという思われている方というあたりをターゲットにしてます。 あとはあの、ジャンゴプラス SQL アル m ミでシンプルウェイということにしたんですけども、え、これシンプルなの本当っていう方についても、えっと、見ていただけると嬉しいなと思って作っています。えー、スライドの前提としては、ジャンゴの ORM と SQL アル m ミの併用をお勧めするスライドになっていますで。SQL のセレクトクエリのみ資料では使っています。 あとは、えっと、インサートアップデートディレクリートは、えっと、ジャンゴ側に統一する、ジャンゴ ORM に統一するっていうのでいいかなと私としては思っています。これは、あの、トランザクションなどいろいろ考えることが増えるためなんですけども、まあ、こういう前提になっています、はい。では、アジェンダなんですけども、えぇ、ー、ジャンゴ ORM で表現が難しい s q l の例からいっちゃうので、えっと、あんまり、こう、ジャンゴの ORM とはみたいなところには触れずにいきたいと思っています。 ということで、えっと、サクサクと進んでいきたいと思います。まずはジャンゴ o の RM で表現が難しい s q l の例です。ジャン g o でどう書くのっていうところの疑問が私自身あったので、こういった説明から入っていきます。まずは前提として、えっと、ER 図と欲しいデータをサンプルとして用意しました。えー、っと、まず ER 図はパーソンっていうテーブルに ID と名前があって、えー、グレード、これはあの成績ですね。えー 各年ごとの成績、まあ、1から5の値が成績っていうフィールドに入ってるんですけども、そこに、それが毎年分、その人について蓄積されていくという内容になっています。で、欲しい結果としては、例えば、ある年ともう一つのある年、2018年と2019年とかの成績を一覧化したい、まあ、もう1個増やして2020年も追加してもいいんですけども、まあ、そういった時に、えっと、人と、 グレードテーブルの1個目のジョインと2個目のジョインっていうのをしていきたいっていったのをサンプルとして扱っていきます。で、ジャンゴ o レ r m の定義例なんですけど、この辺は、Django、のえっとまの、あ、ごくごく当たり前の定義なので、詳細は割愛しますが、テーブル名がパーソン、テーブル名もう1個の方がグレード。で、えっと、グレードのテーブルはパーソンにフォーリンキーを持っていますという内容になっています。 ジャンゴの ORM の特徴としてはシンプルなクエリを書きやすいというところがまず第一にあると思っています。例えば、パーソンというモデルに対して、うん、2019年の成績をフィルタリングで取ってきて、えー、名前とその成績の値を出すというクエリはこのぐらいで書きます。SQL、は下ののととし て, 出てきますでこの中で、えっと、ポイントとしてはあの インナージョインが自動的に行われているというところかなと思います。であとは、ジャンゴのエルムなんですけど、バージョンアップにつれて複雑なクエリも可能になりつつあって、この資料を作りながら調べると、結構昔できないことがどんどんできてきているので、まあ、そのうちこの資料で触れているような、これはできないみたいな、これは難しいみたいなことを言っているものについても解決していく可能性はあります。であとは、えっと、SQL を知っている人から見ると、 えー、ORM とはレイヤーが異なっているので、用語も異なっているというところに最初は戸惑うことがあるのかなと思います。まあ、ORM を先に知ってから s q l に行く場合も一緒かもしれないですね。でフォヤーではなく、s q l でいうフォヤーがフィルターになっていたり、えー、セレクトで項目選択するのはバリューズでセレクトする項目を追加するにはあのデートメソッドで。グループ Y するのにアグリゲートメソッドで。インナージョインとレフトアウタージョインとかは自動判別という形になっているので、このあたりが、えー 用語が異なってちょっと難しくなる感じる人もいるかとは思います。はい。えー、次です。ジャンゴ ORM で表現が難しい SQL、ちょっと列挙してみました。で、インナージョインとレフトアウタージョインは暗黙的には可能なんですけども、先ほども例として出しましたが、明示的には指定できません。なので、えっと、このインナージョインをレフトアウタージョインに変えたいんだけど、どうしたらいいのっていうようなことを調べるときにちょっとうん最初は悩んだりします。 あとは外部キー制約が定義されてない、フォーリンキーが定義されてないモデルのジョインは、エクストラスっていうメソッドを使うと近いクエリは可能なんですけども、そのもの、インナージョインそのものではないと。あとはモデルに、モデル的にフォーリンオブジェクトというクラスでフィールドを定義すれば通常のクエリでジョインも可能になります。もうちょっとこれは後で紹介します。あとは1つのテーブルを複数回ジョインする。テーブルを先ほどの2018年の 成績と2019年の成績を1つの結果としているには2回ジョイン、同じでグレードを2回ジョインするわけですけれども、そういったことがフィルタードリレーションフィールド、クエリか、クエリのところにクラスを入れることで可能になっています。最後はセルフジョイン、これは不可能ということで、今のところできていない内容になります。 で、えっと、一個一個ちょっと詳しく見ていきたいと思うんですけども、インナージョイン、アウタージョインの指定は暗黙的に可能ということで、先ほどの SKL の例、そのまままた持ってきました。で、フィルターでアンダースコアを2つつないで、パーソンから見たグレードの年が2019っていう値をで絞り込むと、自動的にインナージョインになります。で、えっと、インナージョインなので、グレード側が、えっと、もしない場合、その2019年の 行がない場合には、えっと、パーソンがいても、えー、インナージョインで消えてしまいます。まあ、ヌルが除外されて、行から完全に消えるということですね。で、それだと困るので、レフトアウタージョインしたいですといった場合、どうやって書き換えるかというと、えー、グレードのイヤーに2019って指定する、またはグレードが、ジョインするテーブルが、その行がないことを許容するということを、OR 条件で書いてあげると、ここが自動的にレフトアウタージョインになると。 いうことが分かってないとなかなかパッドは書けないということになります。でクエリーの条件もレフトアウトジョインだけじゃなくて、予約のところに2010キーオアグレード ID イズヌルという結果が出てきます。はいでえー、次がですねフォーリンキー、外部スキー制約が定義されてないモデルのジョインなんですけども、えーとまあ、いろんな事情があって、ジャンゴのモデルにフォーリンキーが定義されていない、あるいは モデル定義としてそのフォーリンキーを持つのはおかしいだろうみたいなところを使ってジョインしたい場合みたいなことがあるので、まあ、そういったものをどうやって実現するかという話です。でえっと、具体的にはエクストラスを使うと、えー、内部結合、インナージョインソフトのことは可能ですで。これが例なんですけども例えばグレードモデルにフォーリンキーがない場合を想定してパーソンオブジェクトのエクストラでどのテーブルをどういうフェア条件でジョインするか。 を書いて、さらに、えっと、エクストラを重ねて、セレクト区で、えっと、成績の値として、えー、グレード成績みたいな感じのテーブルのドットカラム名みたいなことをやってあげると、セレクトの結果として、こんなものが出てきます。で、インナージョイン相当って言ったんですけども、えー、おインナージョインの N が多い、確かに多いですね。 すいませんありがとうございます。で、えー、っと、インナージョインとは異なって、えと、プロムのところが単にテーブル2つ並べていて、オエアーエアークで課題と結合させているっていう形になっています。で、えー、っと、レフトアウトジョインはこの方法では定義できないので、宣言できないので、えーまあ、インナージョインだけならまあこれでもできるんですが、結果的にはこれ、コードがかなり理解が難しくなっていて、うん、ジャンゴの ORM のメリットっていうのがすごい、 薄くななっっててしままいいる例かなと思いますで公式の、えー、とリンクもこちらリンクしてありますけどもそこにもあのエクストラを使うのは、えー、最後収集団段将来廃止予定ですよというふうに書かれています、まあ、廃止に向かって今できないことをエクストラでしか表現できないことをジャンゴは提供していくつもりがあるので将来廃止そうなったら将来廃止しますということのようです はいでえー、次がフォーリンキーなし2ですけども、関連っていう概念、フォーリンキーではなくて、フォーリンオブジェクトっていうクラスを使って設定すれば、普通の r m でジョインが可能になります。ジョインするコード自体は、えーと、最初の例と同じなので省略しますけども、こんな感じですね。パーソン ID はまあフィールドとしてインテージャーで持っていて、えー、パーソンっていう関連をフォーリンオブジェクトというクラスのインスタンスで表現してあげることで、えーまあ、ジョインはできるようになります。 で、えーまあ、これがエクストラで頑張るよりはまあいいかなというところなんですけども、このクラスを使うことがですね、ドキュメントには記載されていなくて、えー、一応あのジャンゴのイシで公式で回答されているフォーリンオブジェクトのクラスを使うと、できますよって書いてあるんですけども、それを回答されてもドキュメントにない、この 機能を使うのはどうなんでしょうっていうところがあって、これもちょっとそんな積極的に使いたくないねっていう気はしています。はい。で、えー、次が別名ジョインですね。テーブルを別の名前でジョインするのは可能です。じゃんご 2.0 で導入されたフィルタードリレーションっていうのを使って、パーソンオブジェクトアノテートに対して、えー、G という名前でフィルタードリレーションでグレードテーブルを関連付けしたいです。 で、その G のテーブルの年が2019年で、ヌルも許可して、これでフォー、えっと、レフトアウタージョインになりますね。で、えー、バリューとしてこの値を使いたいです。えー、g の成績を持っていきたいですってやると、えー、パーソンネームで、さっきここグレードドット成績になってたと思うんですけど、今 G 成績になってます。ここで、えー、レフトアウトジョイン、グレード G になっていて、a s g のことですけども、えー、別名のテーブルとしてジョインできています。まあ、ただし、ジョインにはフォーリンキーが必要っていうのは、 前の例のまんまですけども、こんな感じでフィルタードリレーションを使うと、それなりにきれいな SQL を出力するコードが書けるということになります。で、この方法を使って、別名の名前で2回ジョインを書けるということができます。ここですね G、G が G1 と G2 に分かれました。で、フィルター条件も、えっと、カンマ区切りで書くとアンドなんですけども、G1 が2019でヌルでもよくて、 G2 が2020年でぬるでもよくてっていうジョインのフィルターを書いています。で、G1 の成績、G2 の成績を足すということで、この SQL が実行されます。で残念なことに、ですね2回目の G2 の名前が消えてしまって、T3 っていうテーブルさんの略ですけども、T3 って名前になっちゃってるのが、ちょっと惜しいかなという感じですね。はい では、えー、と次ですが、ジャンゴ RM で表現が難しい SQL、別名ジョイン3ですねで。フィルタードリレーションの本来の使い方はオンクで絞り込みを指定することですみたいな、本来のとは書いてないですけど、ドキュメントにはそういうふうに書いてあって、これが何のために、えー、と意味があるかというと、下の SQL のように、ですね、えーとまあ、デフォルトでこのコンディションに書いてあげることで、えー、とレフトアウタージョインとして採用します。 えっと、G1 と T3 がそれぞれ名前別名でジョインされて、えっと、オンの中で絞り込みが行われているので、えっと、もしグレードのテーブルが数万件、数十万件、数百万件みたいな巨大なテーブルだったときに、ジョインしてから、えっと、フィルターで除外するという方法よりも、フィルターで除外してから、えっと、くっつける方法の方が、DB サーバー上のメモリであったりとか、一時テーブルであったりとかの、えー、コストが低くなるので、えー フィルタードリレーションはこうやって使いましょうねというふうにドキュメントに書いてありました。はい。で、最後、えー、と表現が難しい s q l セルフジョインになります。例えばですね、セルフジョインって何をしたいかというと、グレードテーブルの成績の値を、えー、毎年の変化を人ごとに行いたい、おいえー、毎年の変化をパーソンごとに、えー、と得たいですね、手に入れたいということになります。で、 人ごとに得るためには、えー、とグレードテーブルをグレードテーブルと、えー、ジョインでくっつけていくあつまり、えー、とある人の ID でジョインしてかつ2018年と2019年でジョインするみたいなことが必要になってきますで、えー、とフォーリンキー定義なしのセルフジョインは通常の方法では不可能で、えー、と裏技を駆使すれば可能ということらしいですでフォーリンキー定義なしのセルフジョインは って書いたのは大抵ですね例えば、グレードテーブルの成績をそういうふうに集計するためにグレードからグレードへのフォーリンキーを貼っておくとかそういうモデルを作っておくってことはあんまりやらないですね。なので、えっとまあ、フォーリンキーのためにはフィールドもいるしじゃフィールドはそれはどうやって定義するんだとかすごいモデル定義としては難しいことになってしまうので。 えー、大体フォーリンキーなしでもうジョインしたいっていう話になるんですけどもないとできないっていうことになります裏技についてはえっと興味があればリンク先を見てほしいんですけどもなんか動的にモデルを書き換える的なこともやってたりするのであんまりおすすめはできませんでちょっと試しに先ほどのフォーリンオブジェクトを使ってフォーリンキーなしの場合のジョインできないかなと思って試してみたんですけどちょっと手元ではうまくいかなくて、えー、ドキュメントいないクラスは使いたくないしということでそこでちょっと調査はやめた感じです はい、ここまでのまとめとしては、えっと、JangoORM で表現が難しい SQL として、いろいろと説明をしてきたわけですけれども、SQL を知ってる人にとっては、SQL を JangoORM に翻訳する、このインナージョインをアウターアウト、えー、レフトアウタージョインに変えるには、Jango のどういう書き方をすればいいのかみたいなことを一時考えながら、うーんって言って、ORM のコードを書く感じになってしまいます。 で最初の方で紹介したいのは、すごくシンプルなコード、えーと、SQL であれば、さらっと ORM の方が早く書けるんですけども、ちょっと複雑になると、そういった翻訳がなかなかはかどらないみたいなことになってきます。ということもあって、ジャングル ORM で思い通りに SQL 発行するのは意外と難しいなというふうに感じています。じゃ あ, まあ ORM に任せてほあの SQL あんまり詳しくなくてもそのまま動けばいいかなって思うと意外となんか無駄なジョインが発生していたりさっきのオンクで絞らないとテーブルがすごいことになるので DB のレスポンスがすごい悪いとかいうことが実は起きていてなんかパフォーマンス悪いねみたいな話になったりもするので SQL の内容確認は避けて通れないかなというようなふうに思って時相プログラマーの JANGOOORM でどんな SQL が発行されているか気にしようみたいな章を書いたりしました。 こちらの触りがリンク先から見れますので、よければ見てみてください。はい。で、えっと、SQL に不慣れな人にとっては、目隠しをして、えっと、データを取り出そうとする。つまり、SQL がどういうふうにか作用しているかわからない状態で、ORM でこう、書いては、実際に取れてきたデータを見て、なんだかこのデータが足りないなとか言いながら、またちょっと ORM を改造するみたいな、いうことになるので、えー、なかなか、 これもまた仕事がはかどらないというか、はかどらないどころではなくて、取れてきたデータなんか良さそうなんだけど、今あるデータではたまたまそうだったというぐらいで、実際になんか本番のデータでは、すごいいらないデータが取れたり、必要なデータが足りなかったりみたいなことが起きたりするので、まあ、目隠してそういうコードを書くのは良くないねとは思います。ということで、ジャンゴ ORM で思い通りのデータを得るのは難しいということになります。はい。 でえー、とその次の章に入る前に、えっと、質問、コメントが来てたんでそのまま答えちゃいますけども G2 の別名が T3 になるのはなぜですかというところですがジャンゴの場合、えっと、ジョインが複数回発生する場合も応援してあってそれはフィルターのメソッドの中にダートとこのテーブルの先のこのテーブルの先のこの値みたいなことでフィルター条件とか書いていくと起きるんですけどもその時にあの別名を 先ほどのフィルタードリレーションにみたいに別名を指定するわけじゃないので、まあ、自動的に t2t3t4t5 と出現した順番で番号が振られていく。で、それでテーブル名が被らないようにしているようです。で、フィルタードリレーションの場合は、あの程度で名前指定しているので、その名前使ってほしいところなんですけども、なっていないようで、まあ、バグなのか、まあ、バグというか、SQL は期待通りに動いてはいるので、バグとも言い切れないね、みたいなふうに私は思いました。 ちょっとそれが不具合としてレポートされてるのかとか、ちょっと把握してないです。はい。では次に行きたいと思います。SQL 直接書いてジャンゴで実行する例ということで、えー、まあ、やめときましょうっていう話なんですけども、生 SQL 書いて実行する。例えば、欲しいデータがこんな形をしています。 じゃあ実行効率の良い生々しい SQL はこんな感じですね。まあ、先ほどの、えっと、ORM からもこういうコードを生成されてたと思うんですけども、えーまあ、こんな SQL が書ければ欲しいデータは得られるでしょうといったときに、ジャンゴでちょっと書き方が分からないので、じゃあもう生で書いちゃおうよって言ったときの落とし穴込みでちょっと紹介したいと思います。えー、ロ, ーセメローメソッドというのがあって、ここ SQL の文字をガーッと定義してますけども、ここに ドットフォーマットで文字列操作で年を突っ込んでるわけですね。これ2019、2020みたいな。で、person.objects.raw メソッドでその生 s q l をガーッと実行すると、これは動きます。動くんですが、こういう行動に慣れていると、えっと、s q l インジェクションが普通に起きてしまうので、これは絶対避けるべきです。じゃあどうするかというと、プレスホルダーを使ってドライバー側でアイをエスケープしてもらいます。先ほどと違って、s q l の文字列にはフォーマットは入っていなくて、えー パーオブジェクトスローで SQL とプレスホルダー付きで渡した上で値をリストで渡すとこれでドライバー側で更新され、えー、と値が埋め込まれてあ正確にはあれです、ね、デビー側で値が処理されるという動きになりますでえっ、ー、と、まあ、これなんですけども、まあ、これを書くしかなかったら、まあ、これは簡単な例なんで ORM でもできるんですけどもこういった名前 SQL 書くしかないっていったとき の課題としては動的な条件追加なんかをやるにはモジュレス操作で SQL 文を書き換えるしかないっていことになります例えばホエアークを追加したいとかジョインを増やしたいとかセレクトのフィールドを増やしたいとかっていうのを条件で変えたい場合にはモジュレス操作を頑張るしかなくてモジュレス操作をすると SQL インジェクションの可能性とか SQL が壊れる可能性とかいろいろ出てくるのでそれは避けるべきでしょうと はい、ということで、生 s q l 使う前に ORM の証拠を考えてくださいということで、公式にもドキュメントがあります。生 s q l 実行における課題としては、今言ったような条件追加とか、s q l インジェクションの原因になるとか、あとは、えっと、s q l の方言は吸収されないというのは当然なんですけども、えっと、DB によって s q l は方言があるので、その方言に対する翻訳も、えっと、Jango の ORM とかはやってくれます。でそういうのはできなくなるので、えー、DB 決め打ちになる。 という問題が出てきます。はい、というところまで、えっと、見たところで、えー、SQL c ル e ミ y の紹介と簡単な実行例を紹介していきたいと思います。えっと、Jango プラス SQL アルケミーということで、えっと、こちらがもう一方のツールですね。SQL アルケミー、SQL ツールキットなんですけども、フェリビルダーと ORM というのを搭載した Python では最も高機能なえっと SQL 関連のライブラリです。Jango の RM と比べると多くの SQL コブもサポートしていたり、OR マッパーとか LB デー個別に定義できたり、思いどりの SQL を生成できる、SQL をしているが使いやすい構成になっています。使い始めは簡単ではないという問題はあります。はい。というわけで、次いきますが。えー s q l アルキメにテーブル定義と実行。えっ、ー、と、さっきテーブル、クエリビルダーと ORM という話をしたんですけど、こっちクエリビルダー側の話です。クエリビルダーとして使いたい場合は、えっ、ー、と、こんな感じでテーブルの定義を書いてあげて、で、えー、セレクト、パーソンテーブルのフォ ア, アークで名前に A を含むものみたいなことを実行すると、こんな s q l が出てきます。まあ、こんな感じで、えー、と、テーブル、 もうほぼテーブルの定義は見た通りなんで説明らないと思うんですけど、クエリーの方もなんかどことなく SQL っぽい内容になっています。もう一方のえっとモデル定義、ORM 機能も持っているので、テーブル定義とかセレクトっぽい、SQL っぽい書き方は別にしたくないんだっていう場合は、モデル定義をして、こんな感じでやると、勝手にさっきのテーブル定義は内部で実装、提供されるので、あとは、えっと、 セッション、クエリパーソンモデルのフィルターのパーソンネームコンテンツ A ということで、どことなくジャンゴっぽいというか、ORM の構文に近い書き方をするとこんな SQL、まあほぼ同じですね、が出てきます。とい う, こ う, いう2つの使い方があるんですけれども、SQL アルケミーでじゃあ別名、ジョインを組み立てて、ジャンゴに組み込もうということで紹介していきます。アルケミーのテーブル定義はあの、ジャンゴのモデルの定義とは別に定義が必要になります。こんな感じで書きます。 でえー、クエリのステートメント。まあ、先ほどあの、モデルと、えー、クエリビルダーって話をしましたが、ここではクエリビルダー側の書き方でいきます。えー、こうやって書いていくと、えー、と別名のテーブル名をつけて、えー、セレクト、パーソン、ID、アイディア、ネーム、えー、G1、G2 のそれぞれの成績をグレード1、グレード2というアズで指定して、セレクトフロムでパーソンとアウタージョインで G1 と G2 をそれぞれ結合するということをやっています。 これと SQL を知っている人から見ると、ほぼ SQL を Python で書いたみたいな書き方になっています。えー、SQL に変換するには、コンパイルっていうのを行うんですけども、ダイアレクトっていって、例えばここでは SQLite のダイアレクトを使ってコンパイルしてますが、それぞれのデービごとにダイアレクトを切り替える必要はあります。で、出てくる SQL の中身がこんな内容になります。 はい、で、ジャンゴとの共存なんですけども、SQL アルコニーから RDB に接続するための独自のコネクションというのはあんまり使いたくないので、管理も煩雑になりますし、えっと、コネクションがジャンゴと別々に存在するというのはあんまり良くないというふうに私は思うので、ジャンゴのコネクションに相乗りするというコードをこんなふうに書きます。ジャンゴのコネクションを使って SQL を実行するには、えっと、トランダクションをインポートして、そのトランダクションからコネクションを手に入れてエクゼキュートすると。 でこの s q l とパラムはどうやって作るかというと、先ほどコンパイルしたときに作ってます。で、結果の値をどうやって処理するかというと、えー、とステートメント、これ s q l アルキミーですね。アルキミーのクエリのデータの中に、カラムの名前の定義がリストで入っているので、それとくっつけて辞書にして利用しましょうというコードを書いています。 で、SQL chem をジャンゴに組み込むメリットとデメリットですけども、えっ、ー、と、メリットは SQL 知ってる人使いやすくて、文字列操作せずに動的な SQL を組めて、多くの SQL コープに対応してて、RDMI の機能をフルに活用できるという点にあります。デメリットは、テーブル定義を別途用意しなきゃいけないということで、定義が二重になるんで、ダブルメンテになってめんどくさいということですね。あと、RDMI に SQL を渡して実行するための実装というのが増えてしまいます。 ということで、えーと、その辺を吸収してくれる Algemi っていうのを使ってみましょうという話になります。Algemi は SQL Alchemy を Jango に組み込むプラグインです。メリットは、えー、と今言ったようなメリットの他に Jango ッティング n のデの DB 情報を使って 接続してくれます s q l アルキミ用のテーブル定義は言いません。コンパイルも自動でやってくれます。RDB に s q l を渡しよりも全部やってくれます。デメリットとしては、この方法を使うとさっき説明した RDB コネクションが s q l アルキミ独自で接続になるので、えー、残念ながら、えー、Jango デバッグツールバーとかで s q l を確認できないということになります。インストール方法はイン PIP インストールで入れて、インストールドアップスの Jango セッティングスに書いて、 パーソンの後ろに SA っていうのが生えてくるので、ジャンゴのモデルの後ろに .sa をつけて、あとはここから先は、えっと、クエリードのフィルターのとかっていう部分は、SQL アルケミーの書き方で全部書けます。でえっと、それを使ってさっきの、えっと、アウタージョインをしたコードを書き直してみたんですけれども、えーまあ、sa.table.alias ってちょっと増えてる。 ここが増えたかなって感じですね。で、sa. クエリになって、必要なフィールドを書いて、セレクトフロムでテーブルを書いて、アウタージョインを書いてってことで、大枠はあまり変わらないかなという感じですね。実行されるスケールの内容は割愛します。アルジェミ使わない場合と同じです。ということで、ここのまとめですが、あ、TBD って貼ってる。残念。消し忘れました。 RDB コネクションが Jango と別で管理されるところが気になるなというところですが Jango スす s q l アルケミを小さく始めるのはいいんじゃないかと思います。最後、駆け足になりますが、あと2分ぐらいで、えー、と最初の方で紹介した難しいって言ったやつらをちょっとアルケミー側で書いたらこうなりますよっていうのを紹介していきます。はい。 えー、とジョインかアウタージョインを明示的に指定することについては、まあ、ここの黄色い部分をジョインかアウタージョインということで書き換えればいいかなとできると思います。で結果としては、こんなデータが出てきます。まあ、これは Egg さんの、えー、とある2019年のデータがない場合、こんな感じで塗りになる感じですね。そして次、えー、フォーリンキーのあるジョインとないジョインですけれども、フォーリンキーがないと、まあ、このテーブルがないと仮定したとしても、 えーとまあ、上はある場合ですね。ある場合は、ジョインでテーブル名を指定するだけで勝手に内部で解決してくれますが、フォーリンキーがない場合でも、パーソン ID がパーソン CID と一緒ですよということを、オンクを指定することで、えー、ジョインすることはできますと。あとはセルフジョインですね。ちょっとショーコードがちょっと読みづらいんですけれども、やっていることは G1 と G2 のテーブルを定義して、えー、エリアスを定義して、 その G1 と G2 のパーソン ID が一致するもので、あとは年が1年違うものでジョインをかけているコードになります。そうするとこんなコードが生成されます。あコードっていうか SQL ですね。はい。ということで、えっ、ー、と、かけ足でしたが紹介してきました。まとめと補足ですけれども、えっ、ー、と、Jango の ORM を使いこなすには、えっ、ー、と、結局 SQL をかけるようになるっていうことが必要になるかなと思います。 と SQL と ORM の関係を覚えると、えっと SQL からお客さんで ORM のコードを書けるようになってきます。あとは SQL から Java ORM の翻訳がえっとまあどうしても必要なので疲れてきたらちょっと SQL アルケミーで SQL 組み立てるといいんじゃないかと。で動的に変化しないなら名前 SQL を書くのもありだと思います。SQL インポーターっていうライブラリがあるんでこういうのを使うと安全かと思います。 アルケミとジャンゴを組み込むにはアルジェミ使うのが比較的楽。細かい制御が必要になったらまあコネクション周りとか独自実装してもいいかなと思います。ジャ、えー、ンゴプラス s アラッキーってシンプルじゃないよねっていう話なんですけども、まあ、シンプルかどうかというのは見方にもよるかなと思っていて、ORM ですごい悩んでぐちゃぐちゃ頑張ってるよりはシンプルに解決できる方法かなということで、えー、まとめとさせていただきたいと思います。はい えー、時間がないですかね、質問の。そうですね。はい、あ一応トークこれ、こちらで終わりはい、こちらで終わりになります。ちょっと残念ながらですあの質疑の時間が残されていないんですので、えっと、ちょっとグループチャットの方でいくつか質問が出てるんですけれども、はいえっと、こちらの方はあは清水川さんの方で、はい、あで、退出しない限りはこちらのチャットのこ、はい、残りますので、はいえっと、この後あと、スラックの方とかでも交流ができますので、 えっと、はい、まあ、ぜひ、あの、お答えしていただけたらと思います。はい、了解しました。はい。じゃ、それでは、えっと、時間になりましたので、清水川さんのトークを終了します。えっと、発表ありがとうございました。参加者の方は発表者の方に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。あ、こちらからは以上です。